こんにちは G です。2022年最初の動画です。今回はラズベリーパイ活用の話。実は運転中、孫が DVD が見たい、テレビが見たいとほざきます。うちの車、ナビの改造してないので、走行中は見えないんです。そこで、 ラズベリーパイでなんとかならないかと考えました。ということで Wi-Fi メディア配信の実施例をご紹介します。具体的にはラズパイを車内に設置。電源はシガーソケットまたはモバイルバッテリーで USB 給電。ラズパイに動画や音楽ファイルなどを入れた USB メモリーを挿します。 ラズパイから社内で iPhone や iPad などに Wi-Fi でメディア配信。データパケットなしで動画見放題が実現できます。今回の動画では分かりにくい単語がたくさん出てきます。できるだけ解説を入れるつもりですが、全部を理解する必要はありません。作業量が多いんですが、手順通りやれば 間違いなく動作します。ぜひお試しを。準備するのは、ラズベリーパイ3または4、16GB 以上の SD、動画などを入れる USB メモリです。まず、ラズベリーパイイメージャーで OS を焼くんですが、標準のラズベリーパイ OS32bit を選びます。 こういった用途だと普通 Raspberry Pi OS Lite を使うんですがデスクトップがあった方が作業が楽ですから SD を Raspi に挿して初期設定をやっつけたら作業開始です最初にメディアサーバーをインストールしますターミナルで画面のようにタイプ続いて メディアファイル用フォルダーのパーミッションだけを変更します。画面の2行を順に実行してください。続いてメディアサーバーの設定です。ターミナルで画面のようにタイプして設定ファイルを編集します。画面のように3箇所修正して保存します。なお、 フレンドリーネームはメディアサーバーの名前なのでお好きに変えて構いません。ここでメディアサーバーの動作確認です。ターミナルで画面のようにタイプします。このコマンドで現在の IP アドレスがわかります。動画、音楽などを入れた USB メモリーをラズパイに挿して、 画面の2行を順に実行します。ブラウザを立ち上げて IP アドレスコロン -8200 とタイプ。ミニ DNLA のステータスが表示されるか確認します。画面では 192168118-8200 です。メディア別の ファイル数が表示されれば OK です。追加の設定を試したい方はミニ DNLA の情報が画面のサイトにあります。基本的な設定は下のサイトを参照ください。次にメディアサーバーが自動起動するように仕立てます。これはシェルコマンドでの実装です。テキストエディターを開いて 画面のようにタイプします。ここは改良に敏感なのでコピペでなくタイプを推奨しますホームの階層に適当な名前をつけて保存しますここでは startdnla.sh という名前で保存しましたファイルマネージャーで 今作成したスタート DNLASH を右クリックしてファイルのプロパティを選択パーミッションタブを選んで実行を全てに変更し OK ボタンをクリックこれはパーミッションを755にしたのと同じになります自動起動にはいくつか方法があり一番簡単な バッシュ RC 方式を試したんですが不安定。詳しい情報が画面のサイトにありいろいろ試した結果システム D 方式が安定しててこれを採用。画面のようにタイプして新しいサービスを作成追加します。カラファイルが開くので 画面のテキストをタイプして保存。画面のようにタイプしてパーミッションを変更します。続いて画面のように追加したサービスを有効化します。これで起動ごとにシェルスクリプトが走り自動起動できます。 画面のコマンドでステータスが確認できます。再起動してブラウザーで IP アドレスコロン8200を叩いて動作するか確認。最後は Wi-Fi ホットスポットの導入です。ターミナルで画面のように順にタイプ。 次に DHCP ・ DNS サーバーが必要なので画面のようにタイプ今度は DHCP の設定を行いますターミナルで画面のようにタイプして文末に画面の産業を追記します 次で、DNS の設 定, です設定ファイル DNS マスクコンフは既にあるので名前を変えて退避し新規に設定ファイルを作成しますオリジナルを退避するには画面のようにタイプ画面のようにタイプして新規ファイルを作ります 新規ファイルに画面のように4行タイプして保存します最後はホットスポットの設定画面のようにタイプして設定ファイルを作成しますカラーファイルに画面のようにタイプして保存しますちょっと長いのと 間違うと動作しないので説明欄からのコピペをお勧すすめします。文中の SSID はアクセスポイントの名前なのでお好きに変更してください。WPA パスフレーズはログインパスワードです。8文字以上でお好きに。いやー、お疲れ様でした。これで 車の中でラズパイがメディアサーバーになってスマホやタブレットで利用できます。設定としては20台利用できますが、待機的に5台程度までは同時利用できると思います。試してないけど。Wi-Fi は半径20メーターほど飛びますので、大型バスでも大丈夫。 Wi-Fi 5の設定してるんですが、Mac で調べると接続は Wi-Fi 4でした。5GHz に未対応で Wi-Fi 4になってるんだと思います。車の電源ですが、私は後部座席のコンソールボックス内の USB ソケットを利用しました。 ラズパイには電源と動画などの入った USB メモリーのみ接続します。早速 iPhone で試します。iPhone には App Store から VLC モバイルをインストールしておきます。設定の Wi-Fi を開いてアクセスポイント GTube を選びます。 パスワードは私の場合 GTube Media とタイプ。VLC をタップして、ネットワークを選択して、ファイルサーバーで GTube を選びます。ビデオ、ミュージックなどのフォルダが表示され、移動中もメディア配信が楽しめます。こんな感じです。 全然ストレスなしスマホやタブレットは表示領域が小さいのでラズパイでも快適に動画再生できます VLC 以外にも KM プレイヤーオープレイヤーライトも利用可能ですが VLC が動作が軽快ですアプリの問題として VLC KM プレイヤーでは写真が表示できません。オープレイヤーは写真も大丈夫。今回 p ォ4で作業したんですが、その SD を p リ3に入れても動作します。p リ3の方が消費電力が少ない分、この用途には向いてますね。未検証ですが、 特殊なことはしてないので他のモデルでも動作するかもそれからモバイルバッテリーでも動作を確認しました日帰り旅行ならバッテリーでもいいんじゃないでしょうか私のモバイルバッテリーは古くて 5V2.1A なんですが Pi4 でも問題なく動作ただ大きな問題が一つ残っています シャットダウンコマンドがないのでエンジンを切ると電源落ちになる。iPhone で利用できる SSH やターミナルソフトを探したんですが、有料ソフトばかりなので諦めました。ところで数日間使い続けて50回以上電源をぶつ切りしてるんですが、今のところ SD は壊れてません。 まあ、ある程度持つようなら壊れたら焼き直せばいいんで使い続けてみます。Apple Baker ーーでバックアップ取ってるんで。そのうち安全なシャットダウン方法も考えたいと思います。p イ3でも快適でオーバークロックは必要ありませんがやります。画面のようにタイプして。 画面の六行を文末に追記します。ご覧いただきありがとうございました。お正月に近くの神社巡りをしました。いっぱいお願いをすれば、ちょっとは叶うかもと思い、コロナ退散、家内安全、 無病息災。交通安全。開運昇復。そして、もちろん、動画成功。ビットリースラッシュ GTube で GTube チャンネルに簡単アクセスできるようになりました。お知り合いに拡散いただければ嬉しいです。では、 今年もよろしく。